個人間取引で100万円台でもシリーズを買ってきました。おろしてからおろすんだぞ。使い方知ってるか下がればおろせると思ってましたわ。運送担当者、役職下ろされそう。こっちは上下に動く気候ないし。 釣りながら乗る分には平気だが、雑に降りるとバンパーが持っていかれて死ぬの、うなぎのトラップみたいだな。そしてこちら、イカの姿焼きならぬ、ミラーの姿ちです。岩の隙間に挟まって死んだ、鹿の骸骨みたい。自分たちがかじった木が倒れてきて、そのまま死ぬビーバーもいますからね。自分たちが買った家やら車のせいで、自分たちの家計が死んでる生物がなんか言ってる。先生、高すぎる税金のせいで、 貯金が1万円もありません。まず貯金しろ。そもそもの手取りが低すぎて、クレカの明細を分割にして毎月乗り切ってます。お金がないから娯楽に金も使えないの最近の若者は物欲がないとか、Z 世代はネットが趣味とかいうスタイル、えー。家から2時間運転してきた結果がこれかよ。あれでしょ、家から6時間先のキャンプ場に、泥ママを荷台に閉じ込めたまま連れて行ったり、ニートが捨てられるやつでしょ。ここなら、 カット系の話の台本作成のお仕事2万文字で5000円継続的に依頼したいですあれチラッと見てたら3000円ごときで他人にお絵描きを依頼してる小じきばかりで草だったわ AI で書いてちょうどいいレベルというかチャット GPT にコピペすれば即答えが出てくる問題をわざわざ依頼してるのなんなんでしょうね2リットルペットボトルと牛乳パックをギリギリ入るサイズのビニール袋に入れて袋が破れそうになりながら持って帰るやつ ここではな、段ボールかと思ったら木材なので、踏みつぶしていくという選択肢がうかつに取れない。サイズが異なる本を、まとめて重ねて、運ぼうとした時の投稿主になったな<笑>助けて。令和の人たちは、スマホで動画撮るだけで助けないというテレビ局世代なので、ぜひレストインピース。アンパンマン世代に次ぐ謎のワード出てきた。あかん、あかん。ごめんなさい。ごめんなさい。 クックアップトラックって、ず体でかい割に、あんまりにも包めなさそうだよな。軽バンこそが正義だったか。というわけで、段差を超えるときに落とす。次回するとは思ってなかった。そして冷蔵庫やコーヒーメーカーでおなじみ、マキ田のピザカッターです。そのうちマキ田の EV 版とか出てくる。バッテリー大量に充電できそう。なんならマキ田の商品全部ついてきそう。それ EV というか展示車というか、スナップオンのトラック的な移動販売車なのよ。 戦闘機パイロットみたいな衝撃保護スーツ、借りててよかったですね。この出落ちである。スバルのちょっとリフトアップされてる系ファミリーカー、微妙に周り見てなかったり、追い越し車線を走り続けたり、暗いのに無糖化だったり、黄色信号ノーブレーキで突破したり、微妙に運転に疎いのなんなの金曜の深夜の高速道路は、追い越し車線にファミリーカーの軍断が出てくるからな。土日の日中の道の駅は、トラック用の駐車スペースに、 必ず銀色のノアが止まってるから確かめてみてくれ。道の駅の EV の急速充電器って、言っても8割誰も使ってないか、基本的にリーフだよな。初代の方のリーフ、真冬の高速道路だと、高速距離が100キロにも満たなかったらしいんだけど、オーナーさんは大変だったろうね。その頃の認識のせいで、バッテリーの劣化とか交換とか、充電が長いみたいなイメージが引きずられてる。30分の充電で250キロくらい走れるのにね。 テスラに至っては10分で200キロくらい行けるし、それだけあったら困らんでしょ。日本人は平均勉強時間6分という、勉強しない民族だからな。無学アピールの批判が目立って恥ずかしいぜ。というわけで、等身大のドリルを倒して終わりましょうか。栄養停止処分、会社の経営にカザーナを開けろ。もしもし、どちら様でしょうかあれ滑り台なんでしょうか。というわけで、忙しいのでここで終わります。ありがとうございました。